「手を立てたら世間が騒ぐ」「泣いてくれるなみ 「私隅みだがは親の許さぬ」「道行きならば朝を待たずに忍び 「まつりでそですりあって」「いつかひとめをしのい 「私船着きは男心」「情けに負けて」「あの世溶かせた」 「どこへ行こうと観音様が」「きっと心の 「私隅みだがはかいちぎりを交わしたいまま」